最後の最後まで、すがすがしさが全くない人物でしたね。どうも、政治いろいろの学ナです。ユン・ソン・ギョル氏の当選後、一旦は協力するという態度を示していたムン大統領ですが、あっという間に方針を転換した模様です。 連合ニュースの記事を引用します韓国のムン・ジェイン大統領とユン・ソン・ヨル次期大統領が16日に予定していた会合が取りやめになった。現政権と次期政権が正面から衝突する様相を呈している。青瓦台のパク・ギョンミ報道官は同日、実務協議が終わらず、会合の日程を 改めて設定することにしたと発表した。パク氏は、実務協議は引き続き行うと述べた。ユン氏の報道官を務めるキム・ウンヘ氏も記者会見で、実務協議が終わらず、日程を改めて設定することにしたと発表した。介護取りやめの理由については、双方の合意によって明かせないと述べた。 文大統領とユン氏の会合をめぐる実務協議は、青華大の政務主席秘書官とユン氏の秘書室長を務めるチャン・ジェウォン氏が進めてきた。会合でユン氏がイ・ミョンバク元大統領の特別斜面、恩赦を提案するとされていたため、会合取りやめの背景には、イ氏の恩赦をめぐる双方の隔たりがあるとの見方がある。今後 政権の意向が順調に進まないとの見通しとともにユン氏の就任前から捕獲の対立が強まる可能性があるとの見方が出ているとのことですほんの2日前の14日韓国メディアは一斉に16日正午にムン大統領とユンソンギョル氏が2人だけで会食会合を行うと報じていました 円滑な政権引き継ぎのために、巨心坦懐に対話を行うなどと書いていましたが、そもそも韓国人に巨心淡界などということができるのでしょうか。巨心坦懐とは、心に何のわだかまりもなく、気持ちが素直でさっぱりしていることという意味ですが、わだかまりがない、素直、さっぱりしているという言葉が似合う韓国人って、 あまり見た記憶がないのですが。さて、初手からいきなり対立構図となった新旧大統領ですが、会合取りやめとなった背景は何なのでしょうか。ご存知のように、ムン政権は、会談すれば何とかなるという思考が強い政権でした。ムン政権最後の外交部長官となったチョン・ウィヨン氏。これは 私の個人的な意見ですが、ムン政権の無能さの象徴がこのチョン・ウィヨン氏だったと思っています。韓国がこれほどまでに世界中の信頼をなくしたのは、ムン・ジェイン大統領自身にももちろん問題がありますが、このチョン・ウィヨン氏の嘘、にまいじた盲言が相当影響したのではないかと思っています。このチョン・ウィヨン氏も 会談をすれば何とかなると思っていたと思われる人物で、幾度となく日本にも会談要求をしてきましたね。いわゆるホワイト国外しも、自称元慰安婦も、徴用工問題も、処理水問題も、会談をすれば何とかなると思っている時点で、無能の極みと言っていいでしょう。これら一連の問題の原因は全て韓国にあり、 韓国側が国際法に則 っ, ったちゃんとした対応さえしておけば別に会談などしなくても良いのですから。ムン・ジェイン大統領自身も首脳会談万能主義の人です。自分が話しに行けば何とかなると思っていたのでしょう。フランス、イタリア、ドイツ、イギリス、EU、アセアン諸国と連続して首脳会談を行い。 全ての会談で北朝鮮の制裁緩和をと訴え、全ての国から無理と言われたり、米韓首脳会談で韓国の地位向上を狙うも逆に中国に着く気かと踏み絵を踏まされ、北朝鮮に対しても幾度となく首脳会談を要求しては断られ、挙句の果てには仲介者気取りをやめろとまで罵倒されるという、 ととも輝かしいいい会談実績を誇っていたのが文在寅大統領というわけです日本に対しても対話のドアは開いているなどと首脳会談を要求し続け、時には東京五輪に合わせて来日確定などと嘘情報を流したり涙ぐましい努力を続けた結果、一度も会わずじまいという実績も残していますね。その 会談万能主義のムン大統領が会談を取りやめるというのはかなりな理由があったのではないかと思われます。その理由が記事にもあるイ・ミョンバク元大統領御社だったのではないでしょうか。ムン大統領は政権発足後に各省庁機関に石壁生産タスクフォースを立ち上げています。これは過去の不正を調査する機関であり、 石平生産は文政権の目玉の一つでした。この石平生産でまず真っ先にターゲットになったのが朴槿恵前大統領です。ろうそくデモという史上最も愚かと言っていい政権交代劇で誕生したのが文政権ですから、朴槿恵前大統領を清算するのは文大統領にとっては当然だったわけです。まあ、周りから見れば、 ただの大衆迎合にしか見えないのですが。そして、ムン大統領の狙いは、パククネ前大統領にとどまらず、その一代前のイ・ミョンバク元大統領にも及んでいたのです。イ・ミョンバク元大統領は、ムン大統領にとっては恩師にあたるノムヒョン元大統領の仇と言って良い存在です。ノムヒョン元大統領の 不正資金疑惑を捜査指揮したのがイ・ミョンバク元大統領であり、それがために恩師・ノムヒョン元大統領は非業の死を遂げています。ムン大統領にとっては、恨み小粒と言っていい、不具体転の敵であり、絶対に報復しなければ気が済まない相手なわけですね。このイ・ミョンバク元大統領の恩赦を求めたのがユン・ソン・ギョル氏であり、 大統領ににしてみれれれば絶対に受けけ入れらなれない提案なわけですユン・ソン・ギョル氏からすれば、もしムン大統領がイ・ミョンバク元大統領の恩赦を認めれば、赤壁生産の誤りを認めたことになり、ムン大統領がユン・ソン・ギョル氏に敗北したことを認めることになります。逆に、ムン大統領が恩赦を認めなければ、 文大統領は強力という印象を与えかつ協力すると言っていながら、文大統領に協力する気はないらしい。やはり革新勢力はダメだというイメージ作りに利用できます。ユン・ソン・ギョル氏はもともと検察出身であり、国民の力の前身であるン奈良党とはあまり関係がありません。イ・ミョンバク元大統領の恩赦を そこまでこだわる必要性も見出せず、ムン大統領を穴にはめるために言い出した可能性が高いです。ムン大統領にしてみれば、もし会談を実施した場合、恩赦を認めても地獄、認めなくても地獄だったわけです。で、ムン大統領が選択した一手が、会談を行わないという、逃げるというものだったということですね。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 次の動画でまたお会いしましょう。